YouTube をご覧の皆さんどうも、ユンケルマンでございます。はい、えー、モスアンターワールド、えー、ベータ版、えー、第3弾やってまいりました、えー。今回はですね、チャージアックスの扱い方についてですね、わ、えー、かりやすく細かく解説していけたらいいなと思うんですけれども、えっ、ー、とね、僕自身、この武器よくわかってなかったんですよね。 まあ、4、クロス、ダブルクロスってやってなかったのもあるんですけども、もう扱い方がよくわかんなくて、まあ本当色々、ほんまあ、いろいろ研究して<笑>、まあ、練習して、あ、なるほどねって思ったら、めちゃくちゃ強いなって思ったんですよね。で、この武器を扱えるようになるのって、モンスターハンターワールドを進めていく上ですげえ、なんか、重要かなって思っちゃったので、 これちょっと極めがいある武器だなと思ったのでね。あの、ただちょっとわかりにくい武器なので、なんかモーションとかもすごくいっぱい派生の種類がいっぱいあって、ちょっと複雑な感じの武器なのでね。うん、ちょっとそこら辺細かくわかりやすく解説していけたらいいなと思いますで。段階を踏んで説明していけたらいいなと思うんですけどもね。はい。興味ある方は、えー、ぜひ最後までお付き合いいただきたいなと思います。 はいでまずですね、えー、チャジージアックスを扱う上で、気をつけなきゃいけないことがありまして、えー、まずですね、えーと、普通にこうやって切りかけていると、まあ、左上にこう瓶のマークがあるんですけどね、こう切りかけていると、きえー、この剣に。 どんどんこの剣撃エネルギーっていうのが蓄積されていってしまうんですよね。で、今黄色の状態なんですけども、この状態は、えー、ちょっと溜まってるよっていう感じですね。で、このままずっと切りかけてると、切りつけてると、今度赤になるんですよ。赤の状態だと、もう結構やばいぞっていう警告ですね。で、このまま無視して切りつけていると、 って今やったんですけどももう剣がすごくあのまあ俺はこの見た目すごい好きなんですけどこうスパークしてもうオーバーヒートしてる状態なんですけどもね、はい、で上の瓶ももう点滅してしまっています、はい、この状態だとどんだけは柔らかい部位だとしてもあの弾かれちゃうんですよねこれはもう本当あの切れ味ゲージとまた別で、えー、弾かれてしまうのでこの状態には絶対しないようにしましょうっていうことですね はい、この状態になってしまったら R2 と丸で、えー、チャージができます、えー、チャージすることでクールダウンすることができますねで、えーとまあ、これは絶対に気をつけなければいけないことなんですけどもまずこのチャージアックスの、えー、特性はですね、えー、この瓶が要はあの属性なんですよね属性の数というか、えー、属性解放切りを1回やると瓶が1個消費するっていう感じですねで 超高出力属性解放斬りってい う, もうめっちゃ強い大技があってそれをやると瓶、えー、が5個全部消費するという瓶5個全、えー、ないと出ない、えー、出せない技なんですけどまあそれを い,、えー、いかにねあの当てていくかによってねあのクリアタイムがどんどん変わってくるっていうぐらいすごく重要な大技になってくるので、えー、それをあの瞬時にね頻繁に出せるように。 立ち回っていくのが大事なのかなって思いますねはいでチャージアックスは、えー、まずこの剣と盾を強化していかなければいけないんですよ常に強化している状態あの以前の総中棍の動画も上げたんですけども総中棍もえっ、ー、と己を強化しながら、えー、立ち回っていくっていう、えー、似たような感じの武器なんですけども全然立ち回り方が違くって総、あのー、中魂よりは簡単かなっていうイメージですねチャージアックスは なんでかというと、チャージアックスの場合は、この、あるモーションをあ、モーションっていうか、あの、ある動きをすると、えー、剣と盾が、こう、チャージ、強化できるんですけども、総中高の場合は、モンスターの各部位に、と虫を当てて、エキスを、三色のエキスを取っていかなきゃいけないじゃないですか。なんで、あの、そのエキスを貯める労力がいるわけですよね。だけど、チャージアックスの場合は、もう攻撃しながら、えー、自分なりの、 このなんだろうコンボで、えー、強化しながらたた戦っていくことができるので、えー、そういった面では装中君よりは、えー、扱いやすいかなっていうイメージですねただ、えー、モーションの派生が、えー、ちょっとややこしいのでそこら辺を、えー、分かりやすく説明していきたいと思いますまずですね剣を強化するためには盾を強化しなければいけません、はい、で、えー、盾を強化するためには瓶が最低1個必要なんですよ はい、でこの瓶を使って縦、えー、にその属性を注入するっていうイメージですかね。はい、なんで、えー、1個以上瓶がある状態で、えー、まず縦を強化します。縦の強化するためには、えー、高出力解放切りをやる必要があります。でこのの高出力開放切りの えー、先行動作で R2 を押すことでその高出力解放斬りをキャンセルするような感じで属性回転斬りでしたっけ属性強化回転斬りかが出せるんですねでそれをやると縦、えー、が強化されるんですよちょっとまずやってみましょう、えー、属性解放斬りがこれですね、えー、高出力属性解放斬りこれやると、えー、ビング1個消費してるわけですけども 今のやつ高出力開放切りの先行動作中にキャンセルするような形で R2 を押しますはいこれですねそうすると今縦が、えー、ピンク色に発光してるんですけども瓶を全部使うんですよでとりあえず瓶 の, の数だけこの強化時間が長いんですけど1個だけで、えー、強化すると短いです はい、なんで満タンの状態でやるとまあ一番あの長い時間強化してくれているのではいで縦が強化された状態だと、えー、剣を強化することができますまずメインモンスター戦う前にですね必ずやるべきことはこの種の強化と、えー、この後に剣の強化ですね剣の強化するときは、えー、一旦チャージモーション入れてチャージモーション中に三角を長押しするんですよその時に バチンって言うんで、バチンって言ったら三角を離すって感じですね。チャージモーション入れて、モーション中に三角を押して、速いとこうやってミスっちゃうんですよ。バチンって言ってから、バチン言ってから離すと。そうすると、えー、属性の、えー、高圧属性切りとともに、えー、剣が強化されます。はい、この状態ですね。 で、俺は今までよく分かんなかったのが、今これ、属性瓶がない状態じゃないですか。やべやべねえと思って、チャージしようと思って。チャージしてもできないんですよ。<笑>なんでやねんみたいな。チャージしてのに瓶がたまんないみたいな。これがよく分かんなかったんですけど、これチャージするには、この剣の、剣撃エネルギーが蓄積されてる状態じゃないと、チャージができないんですよね。はい。 なんで、この剣撃エネルギーを蓄積させる必要があります。でもこうやってずっと切って切り付けていれば、黄色からこう赤になりますねで。黄色赤の状態になったら、チャージすると。そうすると満タンになるので、剣撃エネルギーと同時に。瓶は MAX。盾と剣がえ常に強化されている状態っていう、維持しながら戦っていくっていう感じなんですけども。はい。で、えー、っと、剣が強化された状態だと、 えー、常に普通の攻撃にも属性がまとわりつくと感じですね。で、まあ、えっ、ー、と、エネルギーが蓄積しないように常にこうチャージをしながらっていう感じですね。はい。で、この瓶がマックスの状態で普通のあの高出力属性解放斬りをすると超高出力属性解放斬りになるんですよ。これがかっこいい。 超大ダメージですムで、ね。これをいかに当てれるかによって、やっぱね、クリアタイムってどんどん変わってくるんじゃないかなって思うんですけどね。はい。まあ、この状態になったら瓶がすっからかんで、えー、でもエネルギーが蓄積されていない状態なので、とりあえず、剣状態で蓄積させて、で、チャージすると。この状態だと、 えー、剣撃エネルギーっていうのが蓄積されないんですよねなんで瓶をためたかったら剣の状態で、えー、剣撃エネルギーを蓄積させる必要があるということですね、はい、で、えー、チャジャックスを実際使ってみて僕なりに思ったことがあるんですけどあの盾と剣を強化するじゃないですか で最初に縦と剣を強化した状態だと縦に全部こう瓶を注入しちゃう状態なのであの瓶がすっからかんなんですよねで強化した後にまたため直して初めて準備完了っていう状態なので強化時間タイムリミットあるのになんかすごいタイムロスしてる感じがしたんですよね<笑> なんでこのロスってなくせないのかなと思ってちょっと考えて今は僕がチャージアックス使うときはこうやってる方法があるんですけどそれをちょっと見ていただこうかなと思うんですけどまあどっちも変わんねえよって言われる方もう絶対いると思うんですけどま僕が本当にってるやってるだけなんであくまで本当参考程度に見ていただければなと思いますでまずですね普通のえ状態ですねをやってみたいと思いますちょっとロスってる感がある方のやつでえまずチャージアックスは えー、っとクエスト開始時点はこの状態で始まりますね強化されてない状態で瓶がすっからかんで、えー、っとまず剣撃エネルギーを蓄積させて赤くした状態でチャージして縦強化剣強化まあ普通にやってみますね蓄積させて赤くしますで1回チャージしますチャージして て強化後、検強化。で、やると、えー、強化はされてるんだけど、瓶が空なんですよね、今。なので、えー、もう一度、ここで、蓄積させて、チャージすると。で、これで初めて準備完了っていう感じなんですよね。で、強化した後に、これ、チャージしあの、蓄積させてチャージするっていう、タイムロスが。 発生してるなっっていう風に思ったんですよ僕はなんでこのタイムロスをなくした方法をやってみますえー、っと、まあ、ロスをなくしたえバージョンの方今やってみたいと思いますえ何が違うかというとですねえー、っと一応チャージするところまでは一緒なんですよ蓄積させて瓶を、えー、貯めます そこまでで一緒なんですけどもさっきは貯、えー、めてからすぐに縦強化、兼強化ってやったんですけどすぐに縦強化、兼強化しないで、えー、瓶がたまった状態でもう一回赤い赤く蓄積させるんですよね剣撃エネルギーをその状態で縦強化、兼強化することによって、えー、っと強化した状態で瓶マックスの状態で始めることができますこの一連の流れを今、えーまあ、ちょっとやってみます はい、今、えー、っと、蓄積させる状態ですね。で、チャージします。で、ここで、縦強化、剣強化しないで、蓄積させますね。で、この状態で、縦強化、剣強化、やることですぐにも瓶が使えます。っていう。 だけなんですけどこれもうホン僕が勝手にやってるだけなので<笑>まあこういうあの派生派生というかまあこういう方法もあるよっていうもう本当頭の隅にちょこっとだけ置いといてください<笑>っていうだけなんですけどまあ当もう直感的にまあバトル中はねやってるんですけどなるべくねロスのないようにって感じの方法でした今回、えー、ベータ版 で、ネルギーガンテが来たので、次回ね、ネルギーガンテ戦お送りしたいと思いますので、お楽しみにしてください。はい、今回はえチャージアックスのえ解説でしたえ。また次の動画でお会いしましょう。4クルマンでした。